Everyone. Everyone. ハワイ外出禁止令が出て Day3 です公立の小学校は4月の7日までの休みが4月30日まで休みが延長されましたハワイのですね、コロナウイルスのソーシャルディスタンスをした場合のピーク感染症者のピークは5月の中旬と言われてまして 5月の中旬にピークを迎えて7月の頭ぐらいに向けてもうどんどん収束していく、えー、予想があるんですけどそれを考えるとおそらく公立の学校はもう今年は学校には戻らないと思いますね今もうワイキキのホテルはどんどんどんどんシャットダウンし始めてますモアナサーフライザー、うん レクラもそうですし、従業員の方はほぼ9割、マネージメントの人を動かして、アンペイグ、無給の長期休暇、一時解雇になって、皆、失業保険の方の申請始めてるんで、失業保険のシステムがすごい今、パニック状態です。 そんな中、今波がすごい風もすごい入ってきてるんですけどガンガン入ってきてまして昨日は夕方ちょっと行きましたけどあまりに大きすぎてダブルオーバーで全然乗れなくて不動産関係で言いますと4月の30日まではコミュニティ感染を防ぐために倫理上の判断として。 オープンハウスは一切開催なされなくなくりましたオープンハウス登録しようとしても協会のシステムが受け付けないようになってますその代わりですねコメント欄に普段は入れられないビデオとかの URL を入れられるようになったので、まあ、不動産を購入検討されてる方はバーチャルな、まあ、動画を中心に、えー、情報を 入手することができるようになってますこれを考えますとこの時期特にですけどこれからは 360, 360度動画とかを使った動画でのマーケティングっていうのはすごい大事になってくるなって感じてます。僕の持ってる 360度カメラはいまいちなので新しいの欲しいんですけどそうするとサードベンターのソフトウェアを使ってオープンハウスみたいに360の画像でこう自分でクリックしていろんなところに進めるようなことができるのでそんなことも考えたりしてますあとはバーチャルオープンハウスみたいにして ウェブミーティングをオープンハウスの場所で開催するとか360のストリーミングシステムりとかっていうのが考えられると思います、まあ、いずれにしようですね購買意欲っていうのはどれぐらい影響あるかっていうのは未知数なんですけどおそらく投資用に関しては様子見が続くと思います実需ハワイローカルの人向けの、まあ、ニーズは おそらく継続してあるので今競争相手が少ない間に買いたい人っていうのはチャンスかもしれませんね、えー、そんなところで今日もちょっとだけ仕事をこなしてさっさと家に帰りますそれでは until next time マハロン